はい、おはようございますラスカルでございます本日もですね、えー、京都編ということでずっとねちょっと行きたかったお店があるんですよ実に2年ほど眠らせておりましたこちらですね、えー、僕の後ろに見えておりますね和菓子屋さんでございます こちらのお店さんはね、結構いろんな地方にも祭事に出られたりとか、動画的に言うと、ゾウくんが2年前ぐらいかな、わらび餅とみたらし団子、多分ね、5キロぐらい食べてるっていう、やばいね、動画をね、撮ってたことがあるんですけれども、それを見てね、もうほんとにとろけるようなわらび餅、僕も食べてみたいと思いまして、やっと来ることができました。僕はですね、さすがにちょっとゾウくんほど5キロを甘味食うのは、まあまあハードなんですね。 えー、量なんかはね、気にせずに、こちらの美味しそうな絶品和菓子を食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、本日いただく商品、もう目の前に揃っておりますが、はあ、ほんと、すごいね。<笑>それではですね、早速こちら、いただきたいと思います。いただきます。 そしたらまずやっぱりこちらのわらび餅ですかねえー、こっちが通常のわらびでこっちがね黒のわらび2種類ございましてどちらもですね、えー、だいたい五 500g ぐらいあるみたいなんですけどこの一皿で 1kg ぐらいあるみたいですいや贅沢だないただきますう ん, うんうまっ溶ける このプルプル感、口に入った瞬間一瞬で溶けますねこれめちゃうまい、うん、<笑>これ待って、マジで無限に食えるぞ<笑>美味しい、うん そしたら、ちょっとこの辺りですね、この黒の方行ってみますか黒はですねこんな感じでございますねよしうまいもちろん通常のわらびも美味しいんだけどねこの黒の方は黒蜜のねこの甘いコクのある深や味わいがあってこれはこれで、ね、まったうまいっすねううんうん マジ今日来れてよかった<笑>、うん、えちょっと待ってこれずっと食えるんだけどマジで<笑>ゾウ君はこんなうまいの食ってたのか<笑>羨ましい<笑> そしたらちょっとねこの辺りでこちらのねお団子行ってみましょう皆さんこのツヤですよたまんなくないですか<笑>めっちゃうまそうちょっといただきますうんうん、まっいやこれちょっとみんなに食べてほしいなうんうまっ<笑> うん、いや普通はさこうみたらしを買っても12本で終わっちゃうじゃないですかこんだけある贅沢だね<笑>またさこのみたらし普通のよりもさ一粒一粒はさものすごく大きいよね一本でもねしっかり食べ応えありますね<笑> 京都来てよかったホンに<笑>すげえ幸せこのあたりでこの豆大福もいっちゃいます豆大福はこんな感じでしてちょっと割ってみましょうかあんここれぎっしり詰まってますねうわうまそうぎっしり う, ん、う ま, <音楽>まあちょっとさこの大福もつぶんでこう食感とかやっぱいいよねうんうまっこのとろけるわらび餅ずっと食ってたい。やなう<笑>うん いちごとかも好きだし生どら焼きも大好きなんでこれはね後半に取っときたいんだけどまずはねこの辺食べていきますか。 でもやっぱりね今日頂 い, いてるラインナップの中では一番ねこのね大福ああどっしりくるねやっぱあんこのパンチがこれ好きなんだよね僕もうちもねばあちゃん子だったんで子供の頃よく食べてましたけど大福はうまい Gracias. ちょっとお皿に残っちゃってるみたらしもったいないね<笑>もうこの全然おだんごがさ何回見てもめちゃくちゃうまそうだわうん、うんうん、ということでただいまですねこちら お団子の方はが完食させていただきました次は大福かな、うん、これでね、大福の方もラストですね、うんうん もうこの無限に食えるわらび餅もほとんどないです、うんうんうん、ということでタイいですねこちらわらび餅も完食したんですけれども、うん、さすがにねこんだけ<笑>。 和菓子を食べていくと体が冷えてくるということで今お茶いただきましたああおいしいあったまるーどうでしょうねこれ後ろにねあ見えてるように軒先でももちろん販売してる店舗さんなのでおとといぐらいに記録的な大寒波ということで雪降った後なのでね今日めちゃくちゃ寒いっすあおいしい <笑>ちょっとダメ だ, だなうわ<笑>冷えますねじゃあということで最後好きないちごと生ドラということで3種類販売してるみたいでしてプレーンですねでいちごに抹茶とめちゃくちゃうまそうじゃあちょっとかぶりつかせていただきますああうん<笑>うん、うわうわおいしい あのね、これちょっとみんな食べてほしいわ一瞬でクリームなくなっちゃうもう溶けていくる、うん、あったかいお茶が合うわうまっうんじゃあちょっと抹茶いっちゃおうかこの厚みでございますよ とんでもない厚み僕だから一口でいけるけどみんなはこうちょこちょこと食べるのがいいかなと思いますうんうんうああ抹茶もこのね香りとほろ苦さしっかりとあってこれうまいうん ちょっとですねもう生鶏焼アン気なんで一旦こちら残しておいていちご大福いっちゃいましょうかやっぱりいちご大福ってなんか特別だよねちょっとます。まああんこ の, のねもったりとした甘、ま、さにこのいちごの酸味が加わってこれもうもうまあわかるよねめっちゃうまいですいちごうまいな <笑>うまっうんまたね先ほどの豆大工とは違ってこれこしあんになってるのかななのでやっぱねこの一緒にかじった時もいちごのこの滑らかな食感と違和感なく食べられるんでこれうまいっすおすすめうんうん そしたらもうあんだけありましたけどこちらがラストでございますねいちごの生ドラ焼きということでじゃあちょっといっちゃっていいですかこれ<笑><笑>いいで、ね そしたらこちらはね、本日最後の一口です。はい、ということで、ありがとごちそうさました。 ということで、ただいまですね、のセージャーンさんで、ね、ご提供されている5種類の和菓子をいただいてまいりました。僕の動画の中では和菓子の多いってもうほぼほぼやったことがないと思うんですけれども、こんだけね、あんこ食べたりとかいろんなもの食べたのに、全然まだ食える。うまい。<笑> あんこからね生クリームからもちろんとろけるようなわらび餅もねすべて美味しかったのでこちらの清ュアナさんは全国でですね催事なんかでもいろいろと販売を行っておりますのでお近くでね ある方はぜひ買ってみてこの美味しさ体験してみてくださいもちろん店舗もねありますので京都の方はですね実店舗の方で食べてみるのもいいんじゃないでしょうかということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらは下の概要欄からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね、はい ということで、本日もご視聴ありがとうございました。僕の動画では珍しく、甘味系の動画ということで、個人的にね、甘いもの大好きなんですよ。大好きなんだけど、こう、量がね、食べられないので、なかなかちょっと大食いの撮影行く頻度が少ないんですけれども、久しぶりにですね、こういう甘いものを大量にいただきまして、最高に幸せな撮影でございました。 ということでこの辺りで本日の米変コーナー一つ目に参りたいと思いますそう前回のねズンベラ屋さんのチャレンジメニューの動画の時も今日ね上げさせていただいたこちらの聖アンさんの動画の時も 京都にね、あの、記録的な大雪が降ったみたいな日だったんですけれども、それの、あ、翌日ぐらいか、だったからね、えー、前日までは、ガンガン、こう、市内の電車が止まってたりとか、新幹線も止まったりしてて、当日もね、全くこの、スタッドレス履いたレンタカーが取れなかったので、 タクシー移動とかもさしてもらったんだけれどももう道中結構やっぱ事故現場とかもね多いぐらい危ない日だったのでなんとかねこちらの両店にたどり着いて撮影できてよかったなと思います。 ちょっとね僕も普段京都の方には行くこと少ないんだけれども本当にね雪景色の中こうそういった京都のねお寺とかを見るとかなりね綺麗だったのでまた改めてですね天気のいい日にでも京都に行って観光がてらねお仕事をしたらさらに最高な気分になるんじゃないかなと思いましたいや改めて本当にね京都っていいところでございますねそしては、えー、続いて2つ目のコメント返信 以前ね、こちらの米編コーナーでもお話しさせてもらったようにですね、僕、撮影外では基本的に、麺系以外の炭水化物って取る機会が全くないんですよ。やっぱりね、普段食べる分体に気を使おうと思って。なのでね、撮影の際にこうやってお米が食える撮影ってめちゃくちゃ幸せでして、 僕もね、本当に元々お米大好き人間なんで、まぁ、あ、ちょっと撮影という名目をね、使ってですね、えー、私的に米を食べる機会ね、今後も増やしたいなと思います。どうしてもですね、やっぱちょっとラーメンとかの方が詳しいので、比較的ね、えー、だからこう皆様にね、味の説明をするときとかも、まぁ、あ、明確に説明できるから、ラーメンがね、ちょっと多かったりするんだけれども、今後はですね、えー、こういったお米とか、 パンとかね他のこの炭水化物系もねどんどんどんどん食べていこうと思いますお米最高そしたら本日最後3つ目のコメントこのレトロ自販機ね僕もめちゃくちゃ行きたいです僕もね好きで皆様ユーチューバーさんのこういったレトロ自販機制覇の動画なんかもよく見てるんだけれども、えー、これ住んでるね今この神奈川県のまあ相模原かな の方に一応中古タイヤ屋さんのところで100台以上ねレトロ自販機とかが置いてある有名な場所があるんですよそこにねいつか行ってこう企画とかも取りたいんだけどなかなかねこうさすがにその台数全台制覇するにはもう何時間かかるかもわからないしかといって1万円企画やるにしても1個ね300円とかだから 多分無理かなっていうところもあってなんかねちょっと面白い企画が、えー、思いつき次第このレトロ自販機の方でですねいろいろご紹介できるような動画も撮れればいいかなと思いますああいうねレトロ自販機ってなんかロマンがあっていいですよねということで本日のコメント返信コーナーはこの辺りでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね